ご、ねえー、めんな。大大盛況ん大盛況大盛況 下に下がろうか。違うな、何かにこう緊張する感じがするな。<笑>何やろうな、はいいよ、まだまだいいよ。いいよ、よああ。はい。あ、俺、私。何かって。よ。ず、昨日いっぱいったやん。はい。<笑><出>よ。は<笑>い。もっと硬い方がいいかな。すげえ、昨日もお花さんぐらい。あ、そうだ。ね大興奮や ここれ溶けてててててみようかよおおおよううかかんんででいいいる、うん、分かるはルルーー教えてないよ、ねうん、なっ、えー、っととトレーニングしちょっと引くない <笑>すごいわ。うん、やるやん。んすごいな。ワンちゃんみたいに、ワンちゃんみたいなことができる。ありがとう。お尻は、パン持ってくださ い, い, い, い。はい。ご褒美さ。気、は、遣いな、はい。この間なんかちょっとたまたまあったわ。 ええー。ほら。まあ、ちっちゃいか。でも、あるよな。ここピンクやな、この子。違う、見た。いや、違う、覚<笑>えてないけど。なんか出てるな。五十七点五万。すごいな。もう。すごいな。な、うんだか、ちょっとこの辺がやばいよ。ぐりょぐりょすんだ。 は<笑>い。声なき声。聞いてあげてください。あいつどっか行かへんから。<笑><笑>声なき声を。五十七点五やって、すご。 ね、生まれたキキロ6キロ、うんいいね、すごいやん。ね これが正 解, 正解<笑>何でたん<笑>何でたんだ<笑>ーローそう、偉かったよな。<笑> <笑>俺が流してるのかな。俺とか。サ<笑>ブの今年の噂がすごい悪い<笑>。私のいい子は、あの私が言ういい子は信用できませんって言うことなんだ。欲しいな。いい子やった。見てこよ。すごいなそろそろ抜けなあかのちんのじゃあ、んた。え。担当。あー、まあ、あち全も見てこない。もう。<笑>ながいや、いいなに聞いて。<笑><笑> みんなにジジャッジしてものトかんのかな入ってる